私は、ストローで音が出せませんでした。今は出せるようになりました。リハビリを披露いたします。